ケイロスはちょっと今までと違うコンセプトということで興味は持っていましてで実際デモを見させてもらったりいろいろ。 見聞きして面白そうだ な, となんか新しいことできるんじゃないかなということで考えました列とかという概念じゃなくてそういうデザイン的なことが、まあ、誰でも簡単に作れるというのがもともとプロフェッショナルしかスイッチャーが使えなかったのが、まあ、ディレクターさんでもできるんじゃないかとやっぱりあのキーヤーに制限が列ごとに例えば8つだったり4つだったりあるものがもうこ の, このタコに関しては全然そういうのがないので。 いくらでも増やせるっていうのはまあ縛りはなくなりましたね与えられた列に対してできることを考えるっていう感じだったんですけどもうその縛りがなくなってしまったので怖いくらい何でもできるんじゃんみたいな<笑>ところはありますねリニア編集とノンリニア編集が変わったぐらいで、リニア編集の時は本当プロの編集マンしかできなかったけどノンリニアになったらディレクターがされるようになったっていうぐらい やっぱ違うなっていうのが思ったのでここは誰でも触れるようになった方がきっとスイッチャーのなんか幅も広がるだろうなっていう究極んの超大型スタジオでやってるような画面作りがこのちっちゃいスタジオとできるわけでそういう意味では面白いいんじゃないですかねリモートカメラも完全にカメラマンはなくそうという前提でそこに自動追尾があればなおさらカメラマンの負担も減るしこれは面白いなと。 実際テストで触ってみても十分いけるかなと b s スジャパネクストの概念として他の放送局さんと違っていかにミニマムで少人数で少エネルギーで番組を作るっていうことをすごくコンセプトにしてる部分があると思うんですよね。ケイロスは今の導入させててていいいただるいいるリモコンカメラもつながってるので そのスイッチャータックの方で画角を指定するっていうこともできるんですよね。それがちょっとと今まででは全然違う感じですねカメラマンがいてカメラマンが作った絵をスイッチャーが、まあ、ディレクターの指示のもとスイッチングするっていうのではなくてスイッチャーがあの作りたい画角をスイッチャータックで作れるっていうのは。 ちょっと今までとは全然違うなとは思っていますし BSJAPANEX のミニマム最小限のパワーで番組作りをするっていうのにはすごいあの力を貸してもらってると思いますもとちっちゃいスタジオでまあサブ1個スタジオ1個っていうので想定してたんですけども意外にスタジオ2つ番組同時に使いたいとかっていうリクエストがやはり出てきてそうすると。 まあ、ケールスのいいところはまあ3室ケールスにしたのでこれをうまくリソースシェアというかですねそういうのをうまく今後活用できるんじゃないかというところも見えてきて次のステップでここの3つのスタジオをなるべくうまく使いこなすような1つのサブで2つのスタジオを稼働させるとかそういうところにもアサイナブルにできるんじゃないかというところではこのケールス入れといてよかったなというところはちょっと思いました。生放送で この何枚もスーパーできるとかあのいろんな加工画面が作れるとかっていうのはどんどんなんか試していきたいなと思いますしだから編集上がりにどんだけでも近づけられると思うので時間短縮にもつながるように今までだったらスイッチャーって本当にベースの部分絵の切り替えっていうところの担当だけだったんだと思うんですけどこれからその完成品に。 すごく近づけるようなことまであのスイッチャーができるんじゃないかなと思うとすごい楽しみだなと思いますリモートプロダクションはもうちょっとできないかなっていうのは思っててここもまあカメラ外持ち出してここを受けサブとしてなんか、まあ、スポーツとかですねなんかできないかなっていうのはちょっと考えてるところですかね。まああと佐世保にもスタジオがやっぱりあるので 今後長崎のスタジアムのところにもスタジオを作る予定なのでそことのなんかうまく連携ができたらいいなっていうのはちょっと考えてます。